さおとなしく宇宙に一つしかない石油フロッピーを渡せ みんなこの秘密兵器にびっくりじゃぞしかしここんとこ徹夜やつぎじゃったからなちょっとだけよシステムオールグリーンコンテナセレクトドリルジェットだボンゴン コンテナセットおけたポンゴ 洞窟は完全に包囲したさあおとなしく宇宙に一つしかない石球ロッピーを渡せ<笑>くせ出てこないつもりだねよし行けアメフトティラノボンバー しました。電話一本、どこでも駆けつけます。任せて安心ジェッターズ。また違うこと言ってるよ。ほらほら、感、ま、じて。 れきだに当たればスーパーパ、スーパーーパがきぞ。いでよスーーパ んえうるせえしえてくは僕に決まうてる けん待 て, 待 て, 待てそうじょうのたいじゅうけいさいくーズのだれだの誰だ 軽くなるように採掘したんだよねそ、そんなの嘘パチよこの間カレーを作った時カレー粉はかりがなくて体重計で測ったボング辛くて死ぬかと思ったボング何よ私のせいだって言うの認めたなシラバーあいつをやっつけなさいやだよ僕もそれから3日間トイレで大変だったんだから女の子の前で しょせん貴様らはただの脇役なのだ 今度はこっちから行くぞドリルジェッターはうだ ハハハ宇宙に一つしかない石器フロッピーは確かにいただいた失敗は成功の母俺はとんでもない合体ボンバーマンを作っちまったぜなあハハさらばなジェゃっ めいせっきフロッピーも持っていかれてもうた。ねえシャウト。何よどうやって帰るの、えーえー、ほんまやコスモジェッター持っていかれてもうてる。えーえーえーえー しかし、宇宙にひつしかない石器フロッピーの中身が、石器 CD にコピーしてあってよかったで。ちっともよくない私たちは、宇宙にひつしかないものを守れなかったのよそりゃまあ、そうやけど。ねえ、シャウト。んなによぼたち、どうやって帰ってきたのええええ、ね、ええおぉあんた、少し黙まってなさい けど、シャウト、コスモジェッターどないすんのや。<笑>スーパー合体ボンバーマンにされてしもたからには、ちょっとやそっとのことでは取り返せへんでー。でも、変んだ、ボング。えスーパー合体ボンバーマンは、2つのものが合体してできる、ボング。コスモジェッターと何が合体した、ボング あのさ。えあ で、僕たち、どうやって帰ってきたの。<笑>んなんで、こいつが主役やんねん。ボンバーマン。ボンボンボン。考えたな、ムージュ。敵のメカで、スーパー合体ボンバーマンは、つけるとは。さすがは、悲劇へたン戦闘隊長、褒めてやろう。あ、光栄に存じます。 これでジェッタースの連中は、精神的にも相当ダメージを受けたことでしょう。しかし…<笑>いかがされました、バグラー様。ううん、もうチュワどこかと聞いた声。まさかな…おいお 知ってるか、バグちゃんはな小学四年生までおねしょしてたじゃんだ<にうの>、えー。それとな六年生の時ドブガに落ちてなその時のバグちゃんの泣き顔、うん。それ絶対秘密だって。確かバグラー様とドクターイは小学校が同じでしたね。<にう>だったらなんだ。ということは知ら。ん マジオは、うん。はい、さっさとそいつを連れて行き、うん。はあ。うんうん、これ、行くぞ。ね、うん。メーカードも下がりはは、うん、なぜは、シュトアインが一緒の小学校だったことを知っているの。ーーははうん。メーカードのやつめ。 ええー、おばあさんシロボンんはよくやってますよ本当かもちろんですシャウトお姉さんはいつも僕にご飯大盛りで寄そってくれるし、ルイも散歩に連れてってくれて、僕大助かりなんだよもうやだシロボンんそんなにおだてないでよ全部本当のことばっかりね僕ちゃんと修行やってるよねおばあさん私が太鼓判をしますよシロボンんはよくやってます 前はとにかく愛イやつはこっちには来とらんじゃしっかりやるんじゃぞうんこのごうはいつかきっとうん苦しゅうないコスモジェッターの格納庫に落ちていたああ設計図じゃやっぱりコスモジェッターと合体したのは博士どうするボンゴ 相手が博士となると攻撃しづらいもんかやるしかないだろう、えー、バーディー戦って倒さなきゃ、元の博士には戻らないそりゃそうだけどでも、バーディー、勝ち目はあるんか任せろい、えー、博士が作業していたのは、コスモジェッターのエンジンルームだここを叩く 問題はどうやって中に潜入するかだシャウトとボンゴがスカイジェッターで相手の木をそらすその隙に俺がシロボンとガングを乗せてエンジンルームに続くハッチに接近<笑>シロボンとガングはエンジンルームに向かい内部から破壊するという段取りだおおさすがバーディーだボンゴよし僕に任せて あの一、ー、つ質問なんんやけどどもだ…破壊したあとババら二人はどうすっみんなワイラは ボンバー<笑> ミスティー、うん、おいこれでいいのかああそれでいい助かったそれがあれば元の状態に戻れる<笑>ありがとうミスティー<笑>大したことねえよミスティー<笑>何やってんだろう私 ミスティーあバーディー何してんだ宇宙船の修理かあここの間悪かったな助けてもらったのに逃げちまってくっ<笑>油断した俺が悪いだけだそういやえっ、ー、とあのガキシロボンって言ったっけ あ, ああ元気かああ元気だそれよりそっちのやつは一体<笑>そりゃよかったああ、いけねえもうこんな時間だ 悪いな仕事があるんだじゃあ待たなほら行くぞああ お, おいミスティ<笑>何なんだ一体うん？あれはマックスいやそんなバカな<笑> 良いか、ムジョ今回の任務は、宇宙コロニーにある、宇宙に一つしかない超巨大ビーム砲を奪うのだは了解しました、マグラー様。頼んだぞ、ムジョー何にもないぞ。引っかかったわね、ムジョ何あくそ、罠だったのかしかし こっちには、コスまかせるンいいボンゴー ン、えーえっ、ー てシロボあく、ねうん、まのささやきに耳をかたむけて 考えろそんなことして、モモちゃんが許しと思うかいいかい、シロボン。ボンバーさんの言うことを、ちゃんとよく聞くんだよ。う、うんわかったよ、兄ちゃんそうじゃろ、シロボン。モモちゃんの言うこと、よく聞くんじゃ。うんシロボンシロボン、迷いは禁物じゃ。迷わずって おぼ え, えてろ やったな、シロボン。ガング、お見事だ、ボンゴー。生きてるって素晴らしいことなんやな。も、ももちゃんはそんなこと言いっこない。やったわね、シロボン、ガング。博士、コスモジェッターに何をつけようとしてた、ボンゴーああ、そうじゃった。実はコスモジェッターに秘密兵器をつけたんじゃよ。秘密兵器ってこれのことかえ はあ真っ黒こげ。なんだったんだ。い、思い出した。お、うん、博士一体何やったんや。わしも知ら。んえと、えのジャンク屋で見つけての、なんだかわかんないけど面白そうだったからつけてみたんじゃ。これが本当の秘密兵器。白<笑>本、やる。ええー、何。うん ほんまや。でさ僕たちどうやってかえってこれたのかな<笑>そりゃ まさかドクターアインがスーパー合体ボンバーマンにされちゃうなんてねおかげで私の秘密バラされちゃったさあ次回は4年に1度開催されるボンバーマンチャンピオン大会 B1 グランプリ会場には腕に覚えありのボンバーマンたちがいっぱい頑張ってシロボン第34話「激闘 b 1グランプリ」近所の星から宇宙の果てまで